皆さんこんこにちは今回は時キ山帽子あるいは香港エンシスと呼ばれる常緑山防止の剪定について取り上げてみます。タイプの違う2つの現場について2回にわたってお送りしたいと思います。今年の初めにかなり大きくなった常緑山防止を半分ほどに切り詰めるというような仕事をしました。 強剪定はお勧めしませんが大きくなりすぎた木を小さくしたい時の参考にしてみてください。 花芽がたくさんついている枝を切り落とさなければならないので、もったいないですね枝は絶対に寸胴に切らずに必ず枝のあるところのすぐ上で切ります 太い枝の切り口にはできれば融合剤を塗ってください 最終的にはここで切り落としますが1回で切ってしまっても勉強にならないので段階的に切ってみましょう例えばここで切ると高さは下がりますが残った枝が木の内側に向かっているのであまり良い位置ではありません。 さらにこの枝を落としてしまうと内向きに生えている逆さ枝が残ってしまいさらに良くありませんねなるべく小さくというご要望でしたので今回はここで切ります 今落とした枝の状態を確かめて、次に切る枝を考えます最終的にはこの細い枝を残したところで切りますが、先ほどと同じように段階的に切ってみます そして先ほど予告したところで切り戻しますできるだけ小さくという仕様ですとこのようになります とは左側の部分を剪定します。 この辺の辺枝が残るように切り戻しをしをますどの枝を切ろうかと悩むのではなくどの枝を残したいかということを考えて切る枝を決めるのが剪定の基本ですこういう剪定は切る箇所が少ないのですぐ終わってしまいますねおまけで。 剪定したゴミを束ねるところでも見ていただきましょうか。縛る縄はここからこのように置いておきます。 横に張っている枝は適当にさばいて載せますがこんなふうに鳥の足みたいに中途半端な切り方をしないで付け根で切った方がかさばりません剪定ゴミの処理の仕方も手入れの仕方と同じように植木屋さんによって様々ですねバラのままトラックに積む方 シートに包んでで持っていく方方袋詰めすする方様々です私は置き場に帰ってからバラのゴミをまたいじるのは大嫌いなので現場でなるべくまとめて帰ります一般家庭から剪定ゴミを出す場合は5 6 0センチに切らなければならないようですが私は置き場に戻ってパッカー車に放り込んで 処理場に持っていくのでこんなサイズで十分です。 この結び方はいぼゆいあるいはいぼいと言います植木屋さんがよくやる結び方ですスローでお見せしましょうかこの結び方については男結びなどとも言って他のサイトで色々紹介しているようですのでそちらを参考にしてみてください縄に無駄が出なくて 大変効率的な結び方だと思います体の向きを変えて反対側を同じように縛ります慣れてしまえば簡単ですが 若い衆に教えてもなかなかうまくいかないようです。縄が切れてしまったり束ねてもグズグズだったりするようです。縄を使わない一株えのだいたい3倍ぐらいは一束にまとめられますので、搬出距離が長い場合などは時間の節約になります。何より。 疲れて置き場に帰ってからの片付け作業がとても楽です今回はカプダチ状の上緑山防止でご説明しましたが次回は単管の上緑山防止の選定についてお話ししたいと思いますご視聴ありがとうございました